雲に噛まれたあの日から一週間だけ本当の自分でいられた君のおかげで君がスパイダーマンだという記憶を人々から消そうとし て, とらとして彼らを呼び寄せてしまった。 各々のユニバースからやあピーター誰だお前はあなたの名前はオット・オクタービウス博士だ<笑>それって本名なの 彼らを元のユニバースに戻さなければ君たちも手伝うんだあなたがやったことよならお願いの仕方があるんじゃない手伝ってくださいでしょ手伝ってください闇の中を飛び回りボーイと戦えどういう意味彼らはスパイダーマンと戦い命を落とすそういう運命だ 残念だカモネよせ他に方法は諦めろ彼らの存在がこのユニバースをよくする邪魔をすんなピーター悩み苦しみすべてを手にしたお前が何を選ぶのか世界が見ているぞ すべて僕の責任だ、全員はそこへない。何が来てるの、他のユニバースが侵食し始めている、止められない。